演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらファミリーマートのスイーツメニューからパキチョッコサンドじゃなくてパキチョッコのラウンドでサンド21を食べたいと思いまもちゃんと覚えていただ今回の怪物は真っ白ですねそして上の方の青どんなイメージなんだろう 想像できないな。はい、で開けてみると、お、ミルクらしいホワイトのところですね。では中にはミルクが見ますね。それじゃいただきます。 ホワイトチョコと中のミルククリームにしのミルク感が口の中でふわっと広がってきてサクッとした弾力者生地で歌われてとっても美味しかったですこのサクサク感いいですねチョコレートも本当にパキッとした心地よい音が聞こえてきてそれも良かったです今まで試してとたスタンドの中で一番良かったかもしれないですがというわけでこちらも点数となっていただいてご視聴ありがとうございますコメントしていただけると嬉しいです演舞